はい、えー、徳島県の慢性腰痛専門辻体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、今日はですね、祝日日曜日体育の日ですね、えー。昨日はですね、あのー、なんや、えー、なんやと、えー、花火大会ですね。伊丹にっていうところにですね、親戚のお家があってですね、えー、そこにたまたまですね、あのー、まあ実家に帰ったら今からあお姉ちゃん夫婦と。 あ見に行くので行かないかっていうところで見に行ってですねすごく近くでこうちょっと上向くとですね真上でバーンって上がってるんですよすごくこう絶景でですねあのー、ま あ, あ来年ですねあの時間がある方徳島に住まれてる方はまあ行ってみてくださいあその前はですねあのどこやあの競輪場ですね小松島の競輪場の花火に行ってそれもやっぱりいいんでねあ僕結構花火が好きなのであまあ またですね田舎の方にも遊びに来ていただければと思いますはいではやっていきましょうで、前回ですね臀部の寝ながらのストレッチですねお伝えしたんですけども今回はですね簡単に座ってできるストレッチですね臀部のストレッチをお伝えしようと思いますはいでやり方原理というのは一緒なんですけどもあの座っていただいてまあ 座って足をですね、またこのくるぶしの部分をこの膝のところですね、膝の上ぐらいに当てていただいてでこの時ですね、体がですね、こう丸まってしまうとですねあまり意味がなくてですねこんな感じで丸まってストレッチしても全然伸びないんですねじゃあどうするのかというとですねこのかけた状態でですね これで背筋をぐーっと、まあ、胸を突き出すようにですね背筋を少し伸ばしていただきます。でこの状態で、えー、体をこう前にするのではなくてですねお へ, すににすおへそを突き出すように前に持っていきます。そうするとですねお尻がかなり伸びるんですね、これだけで。なので、えー、まず足を組んでいただいて。 で背筋を伸ばします。背筋を伸ばします。で胸をこう張ったような感じ で, で足をですね、まあ、足 の,、まあこの裏とか、まあ裏、裏ですね、こっち後ろ側あ持っていただいて、でこういう感じで、こうするだけでもちょっと伸びるんですね。あの下膝を押さえて、足首の足の方を上に上げてあげる、こういう感じにするとお尻が伸びます。でこの状態からですね持っていただいて背筋を伸ばす。まあ、胸を張るような感じですね。胸を張っっててもらって 体, を体ごと行くのではなくイメージとしてはおへそを前に突き出すようなイメージでぐっと前に伸ばします横から見るとですね、えー、背筋胸を張ってもらっておへそから突き出していく体が前に行くってはこういうことですからこれだとあまり伸びないんですね胸を、えー、張っていただいておへそから突き出していくとお尻が伸びますので、えー、このまま30秒間静止していただくと 腰伸びて腰に軽さが出てくると思います、えー、ぜひですね簡単にできるので試してみてくださいでは本日は動画をご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録してください